上位詰められるようにということでいきます重ね感じでちょっと潰しますね、うん、終局とかこうやって起こるじゃないですか、うん、こちらのマーブルチョコ並べていきます まあこういうふうにねちょっと波長を意識してなるほどはい並べて並べ終わりましたでここにまあこれ水ですね水を入れていきます全部が水で敷き詰められるようになるほどはいこのようにして少し時間を置いてみます、はい ということで15分ぐらい置いてねこんな感じになりましたもっと直線的にね色が出てくれるともっと見やすかったと思うんですけどもまあでも色同士は混ざっていないというか色はもうそのままなのでまあ色は簡単には混ざらないということがね見て取れるんじゃないかなと思いますじゃあ小麦粘土をこういうふうにね重ねていきます重ね で、まあ、こんな感じで、ちょっと潰しますね。で。まあ。ぐにゃぐにゃって混ぜます。うん。そしたら、なんか色が混ざっちゃうよう な, うような気がするんですけど、<笑>まあ、この断面図ですね。はい、見えます。はい、まあ、こんな感じで、そうに。あの、混ざ。 てちゃんとそうになってるうううんうん、うん、マーブルチョコでもそうだったんだけど色は簡単には混ざらないよねっていうのがまあ最終的には混ざってね混ざっちゃうけどもうこんだけ、ま、こねてもう割ってみるとまあこういうふうにねまあこうやって遠目側でも分かるんですけど、うん あちゃんとなんか上は紫次黄色ってなんか層でうん、うん、そうに色が混ざってるわけではない、うん、っていうのがえー、なるほどいんじゃないかなと思いますはいまあだから講義的な意味でねマーブリングと言えるんじゃないかなと思いますでちょっと地層とかも 同じようなことが言えてこれそのモデルなんですけどはい終局とかこうやって起こるじゃないですかう ん, うんでもこれもなんか混ざり合うわけじゃなくて層になってこういうふうにね今まあ終局こうやってしてもそうそ う, そうまあちゃんとね層として残ってて混ざってはないですんねそうもでもまあ同じように言えるんじゃないかなということでうんうん、うんまあ、今回マーブリングかなで簡単に 色とか混ざらないよっていうようなお話でした